始まりましたー、少量チャンネルー。ショウちゃん。チャタでーす。よでん少量です。でーす<笑>超ゆるい感じでスタートした。さあ、今何をやっているかというと、ショウちゃんが今サーターアンダギーを作ってくれてます。イエーイ。できる？大丈夫？今回ね、たくさん。 沖縄食材を送ってもらって、うん、今日ね仕事行くまでに前にお昼ご飯で食べようってなって作ってますあと何作るんだっけ沖縄そば早期そばね早期そ ば, 早期そばとあとサタ畑いか、うん、をお昼ご飯で食べたいと思いま す, ますさあうまくできるかなちゃんとエプロンして偉いね 手で丸めてんだ、うん、<笑>なんかさ、うん、あ美味しそうだね大きさがバラバラだけど大丈夫、うん、気をつけてねあなんか跳ねそうな音あちょっと若干 焦げたまあいいよどういうちょっとあんまわかんないからさ何とも言えないんだけどあ温度がねう ん, なんかしいたけみたいに見える<笑>本<当に><笑>ああー確かに温度いや今日めちゃめちゃ天気がいいね、うん、洗濯物干してるからちょっと映ったら恥ずかしいよねああそうだねうちらのおパンツが。 フォークで転がすあ、いや、中が通る。ああ、なんか低温でさ、じっくり揚げるみたいなの書いてあったよね。まぁ、あ、別に中やそんなにあれだとしても、生きちゃいけないけど。何意味のわかんないこと言ったけど。<笑>生でも大丈夫みたいなこと言ってんでしょ。<笑>ダメだよ、ちゃんと。しっかり。あ、そうだ。 ね、これオリオンビールのね あ, あそうそうそうたくさんもらったんですよありがとうございます ね, ね、うん、すごいいろんなかわいいしさ、うん、あ, あでもいい感じだねでもさなんか売ってるサーターアンダギーもさ、うん、なんか割れてるよね割れてる割れてるあれ膨らんで割れるのかなやっぱり ね, ね ああ美味しそう<笑>つまみ食いしてできた美味しいうんでも、いい感じ、うん、じゃあ、ソーキそば作ろうかなお願いしますはー い, はーいこれがいただいた 沖縄そばでーすインスタント麺美味しそう翔ちゃんそこで何やってんのご飯待ちです<笑><笑><笑>冷蔵庫の前でご飯待ち<笑>、はい、というわけで完成しましたいえー豪華なお昼ご飯になったねねそうそうソきそばソきそば あのねだいたいなんだっけラフテーラフテーじゃねえわソーキーお肉入ってるじゃんソーキそばってだからでもなかったからね角煮コンビニで買ってきました、うん、そしたらすごいなんか本格的な感じに見えるかな<笑>見えるかな、うん、あといろいろもらったんだよねせんべいとかシマドクチップスチップスとかあとね 塩せんべいだって沖縄塩せんべい昔ながらの沖縄の味うんあと定番のねチンスコうん食べよう食べよう食べよういただきますおいしい、ね、うんうんうんうんうんあっ角に入れたらうんほんと ね、ねいいねそれっぽいっていうか本格的なねおいしいうんなんだっけあれ島とうがらオイルみたいなのあるじゃんあるある島とうがらうん、うんうん、あれがあったらねかけたらもっとああね確かに本場っぽくなる ううん、うんんおい、うんうんうんうん、しい、なんかほ、うん、んのり甘め。 ちょっとサクサクしててもやっぱハタンだときおいしいよねおい、うんうん、しいほんはね、うん、ビールもらったオリオンビール飲みながら食べたいですけどまだ気がお天道様がまだ<笑><笑><笑>ってっぺんにいらっしゃるのでまだね、うん、夜まで我慢しよう、うん あ、これ食ってみたいんだよね、これねっしまーす辛と書いてある島豆腐チップスこんな感じうんおいしいねあ、おいしい辛いちょっと辛いけど、全然変、うん…あ、辛いね後からくる、うん、後からうん 島唐辛子って感じだね。うんうんうん、それこそさ、ビールとか飲みながら食べたら。ねさ い, い, ね、いいね、うい、ん、残しとこうん。あ、確かに、これ島唐辛子だわ、そ、う、ば、ん。いや、本当沖縄行こうよ、今年。本当。うん行く。頑張って。 をお腹いいっっぱになったねうん。 何かあのー、料理動画で、うん、使えそうなものを送っていただけた時はそれを使って二人で料理してみたいなと思います。うんうん、いますはい今回はですね、えー、沖縄料理でランチはい。<笑>しました<笑>はいじゃ気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。いますインスタツイッター TikTok もお願い し, いします。ではまた。